鉄道や飛行機、さらにバスやモノレールに変わる次世代の交通システムの開発現場に WBS のカメラが入りました私たちの未来の通勤方法も変えるのでしょうかその現場は東ヨーロッパのベラルーシという国ですベラルーシ共和国ロシアやポーランド、ウクライナなどに挟まれた 東ヨーロッパの内陸国だこの日は雪で気温は氷点下に首都ミンスクから車で1時間ほど行くとかつて戦車の走行テストが行われていた場所に着いたあれは何でしょうか全くですね見たこともないような乗り物が今。 私の頭の上を通り過ぎていきます。あちらにもですね。また別の乗り物でしょうか。雪の上を滑るようにですね。こう走っていきます。でしょうか。乗り込んでみると。な か, か, なかなり速いですね。 こうした乗り物を発明したのは技術者のアナトリエユニツキーさんこれは14人乗りのシティユニバスという乗り物です最高速度は時速150キロですユニツキーさんは3年前次世代の交通システムを開発する スカイウェイテクノロジーを設立現在五つのタイプの乗り物の走行実験を行っている取材班が最初に見たのは四十八人乗りの大型シティユニバス車両を連結させて運行すれば大勢の人を運べるというスカイウェイは世界中の投資家を招いて 大規模な試乗会を開くなど開発のための資金調達を着々と進めている投資マネーを引き付ける理由は環境への配慮と低コストすべて電動で衝突防止センサーを備えた自動運転なのだ割とスピードは出ているんですが車内かなり静かです。 モータータののの音のようなものしか聞こえません最大の売りはこうした細いレールレールと車両のデザインを極限までシンプルにすることで全体の大幅な軽量化を実現したレールの建設コストは鉄道などに比べて20分の1ほどです 建設資材が少なくて済み環境にも優しい上、全体の維持費や運行コストも鉄道などに比べ7割近く削減できるとしているミンスク市内の工場を訪ねた車体の製造や開発はここで行う。 モーターに電気を供給しモーターが回転することで黄色いレールの上を進むという仕組みです。 技術や安全性を説明する日々が続く先日第1号となるアラブ首長国連邦からの受注が決まったというこの日はブラジルの地方政府の職員たちが訪れていた「 ユニツキーさんがスカイウェイのアイデアを思いついたのはおよそ30年前最初の実験車両は鉄のレールの上にトラックを乗せただけの素朴なものロシアの当局からは開発拠点の閉鎖を命じられるなど妨害も受けたという しかしユニツキーさんは環境に優しい乗り物を作る夢を諦めなかったそれにはある理由が生まれ故郷を失ったことが最大の理由です私が育った村は強い放射能に汚染されてしまいました ユニツキーさんが育ったベラルーシ南部の村はあのチェルノブイリ原子力発電所のすぐ近く。1986年に起こった原発の爆発事故で育った家も勉強した学校も村はすべて放射能に汚染され人が住めなくなってしまった。 こうして地球は滅びるのだと感じましたせめて環境にい乗り物が必要だと強く思ったんです今そんなユニツキーさんが思い描くのは高層ビルの間や都市の間の空をスカイウェイが自由自在に走る未来ふるさとを失った技術者の夢は実現へ向け 動き始めたようだ。